キングピス平野紫仕様、今は自宅で英語の文勉強中。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月23日にデビュー2周年を迎えるキングピス。そんなキングピスのメンバーに、コロナ災いによる外出自粛が長引く中での一時間の過ごし方など、 近況をインタビューしました。四角平野仕様、23。最近のおうち時間の過ごし方は、家にいても意外とやることが多いんですよね。掃除したり、洗濯したり、ルーメラン投げたり。家の中なので、もちろん、ソフトなやつです。グループで世界進出したい夢があるので、英語の勉強もしているんですけど、あまり順調じゃないですね。ショー 教材を注文しすぎちゃったんで、どれから手をつけていいかわかんないんです。外出できるようになったらやりたいことはドライブかな。山の方へ行って、綺麗な空気を吸いたい。実は僕、運転するのが大好きなんですよ。女性自身2020年6月2日号掲載。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。